浮気したから。ねえ何？俺がこないだ買った服知らない知らないよえ、なんでこないだ買ってここに入れといたはずなんだけどなあっ翔太なんで着てんの もうまだあとちょっと早くーあとちょっとく見せよもう終わるもう終わるあ俺この俳優さん好きなんだけどどれめっちゃカクカクだねこの人え 全然じ、えー、いいじゃゃいめっちゃゃゃんんんんんんんんんははい、ははい、いいいいいいいいいいいいいいめった分かっっっっっっっっっちちちそななななよよ〜俺俺俺俺俺のののののの方方方方方がががががももも何言言ててかかかかかこしだうわ お願いしますうっそっ w w うまじでこやめようよー<笑>もう怒らないでよいや、もううっそ何食べてんのもう<笑>宣言したからっていいっていもんじゃないかな宣言したもん、ね でしタオルがない。 たるタオルいっっぱい使やなるほど。<笑><笑><やだ><笑> 寒<笑>い俺だって寒いもんんかさ、うん、顔に似てきてない<笑>似てるね いいと思うんだけどご視聴ありがとうございまし た, ました、えー、今回は、えー、僕たちゲイカップルの、はいえー、リアンなあるあるのネタを、えー、再現してみました、はい、はい。というわけでですね、うん、気に入っていただければチャンネル登録と高、うん、評価のボタンをお願いしま す, しますインスタ、ツイッター、ティクトクもお願いしま す, します少量チャンネルでしたバイバー イ, バ イ, バーイ